ハロウィンの夜を彩るさこうやって踊れば幽霊とだって友達になれるさほら君も一緒に自由に楽しく踊るさこれは私の故郷の踊りさ嬉しい時とかにこうして踊るんだよ踊り方教えてあげようか って夏のイメージだけど秋に見る花火も最高さやっぱりランボトルのハロウィンはすごいね花火、ペレージ綺麗でロマンチックだね君と一緒に見れて私すっごく幸せさ君と過ごすハロウィンはとびきり特別さ 一生忘れられないくらい楽しい夜にしようねハロウィンセイバーズの制服似合っててかわいいねってああありがとねああれなんか顔が熱いそうランドセルのハロウィンってページ盛り上がるんだね 私たちもトことンハロウィンを楽しみまくるさハロウィンの平和は私たちが守るさもし幽霊が出てきても何とかしてみせるさ私も仮装をしてみたいさゴーヤーの仮装はどうかなきっと子供たちの人気者になれるさとりっ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 素晴らしいです